煮込みやな。 す<笑>っと巻かれるだろう。 七、あれ大須賀はまあするんじゃないかな。 5番 は, はい。かきようかうん ってはい。 あっ。 キロいったジャストかなれ、はい5になんでななんで行くの<笑>出てる出てる602やなですか、ね、本当かです、はい、そしたら明日減、はいはいはいはいね、ったて。<笑> でよりはく切 っ, っ,、ね、<笑>って入れて。 指が違う、どうじゃない上に入れられる。うんうん はい。 明なってくれた の, してくるのあがんとああなたの時はあ の, なた の, 時はあ の, あのオレンジのぶっ飛びなきゃよ。あ でもでもあれあ、これで、ここょ っ, っ, てもう、えー、ってなっちゃいますね、えー、ってなっちゃいます。 出てないの選んで増えたのてうう<笑>ここ<は><笑>まあ、まあ 行くのおーおーおお行くのか入る 来たーよいしょ。よいしょ。よいしょ。もうちょっと水欲しい。あ、大丈夫。えいやん。いいね。いいですね。こうやっとして。ああ、そう。パジャマとって。 また行くの、うん、ちょっと奥行ってほしいな。